本当は教えたくないけど教えます愛用10年高級のメンバーズシステムがすごいんです6つのお得ポイントがあります一つずつ紹介していきたいとはいここでも持されました年会費2000円カメラ OK 音 OK 役者 OK よーい、スタートはい、どうもみなさん、こんにちは。監督ラボの監督です。今回はですね、監督大のお気に入りブランドを紹介していきたいと思いますえ。まずですね、タガキューとは何ぞやというわけで簡単に説明しようと思います。1947年創業者、タガク体験さんによって、新宿西口に新進医療店として創業。1992年にえ皆さんご存知イオンと業務提携をしました。タガキューブランドなんですが、リーズナブルな金額。デザイン的にはシンプルで切れめなブランドとなっております。最近はですねビッグサイジャー女性 専用のものもも増えてきましたというわけでですね、全国で200店舗もあるこの高級ブランドなんですけども、最初にも言った通りでね、監督10年この高級ブランドを愛用しております。きっかけがですね、知る人が知る豪雪地帯、ヤミザ出身なんですけども、札幌にですね、自主映画を撮りたくて行きました。まあ、その時監督なんですが、ファッションに全く興味がなくですね、親が買ったものをこれがいいこれがいいという感じでやってたんですけども、やっぱ自分がね、好きなブランドが欲しいというわけでですね、まあ、ただやっぱり安くて結構みんなが知ってる っていうよりがは、ね、なんかあんまり知らないけども、なんかいいな、実は、みたいな感じで探したところですね。まあもうその店舗はないのですが、田主工事の入ったところが高級さんでした。そこでクレジットカードを作りまして、約10年、も高級ブランドのパンです。 ここからですね、高級のメンバーズシステムの凄さについてご紹介していきたいと思います。これを聞くともうむちゃくちゃお得なんで、興味がある方、最後まで動画を見てください。最初デメリット言います。まずですね、こちらのメンバーズシステムなんですが、クレジット会員専用となります。カードを作らなければ、会員としてのメリットが最大限まで上がりませんので、ご注意ください。でそして、年会費がですね、2000円かかります。ただ、年会費2000円といってもですね、全部も12分割すると、166円のサブスクを契約してるみたいな感じなんで、うめちゃくちゃ安い では紹介していきたいと思いますクレジットのメンバーズシステム6つのお得ポイントがあります1つずつ紹介していきたいと思いますまず1つ目いつも 8% オフはいこちらまあお通しみたいな感じです2つ目 年8回の会員ご優待セール20から 30% オフ。こちらも前座ですね。はい。続きまして3つ目。まとめ買いがお得。6回まで手数料無料で購入することができます。まあまあまあまあまあ。まあ、ここからですよ。4つ目。この4つ目からかなりお得なポイントとなっております。えー、誕生日月に3000円分の買い物券がゲットできます。はい。ここでも元が取れました。まあ年会費2000円なんで、もう1000円ももらえるみたいな感じで。続きまして5つ目。まあこれもすごいです。カード更新時に4000円分の買い物券が ゲットできちゃいますそして6つ目もこれが最大のメリット年間最大で1万9000円分の買い物ができちゃいます。はい ここですよ。ここ。この高級のメンバーシステムの最大のメリット。クレジットカード会員になった後ですね、買い物した合計金額によって最大で19000円分であんまり買わなくても1万円分の買い物券がゲットできちゃいます。で、あとカードで購入するとポイントも入ります。で、この最大19000円なんですけども、約2、3ヶ月に1回ですね、実店舗に行ってアプリを見せれば2000円または3000円割引してもらえます。最近ですね、オンラインというものもできまして、オンラインはオンラインで買い物券がもらます。 実店舗は実店舗版でもらえるので、まあ、それぞれですね有効活動すればかなりお得にただねネットの場合はですね送料が550円かかります、まあ、1万円以上買えば送料無料となりますので年会費2000円を払うだけでもうこれねなんでこんなに高きお得なのかと調べましたところですね CM や広告をあまり売っていないだからこそこういったサービスができるというわけです、まあ、監督カードを作って10年なんですがそれはクレジットカード持ってますがほとんど使ってませんただ年会費2000円払うだけで1万56000円の買い物ができる というわけでですねもうやめれずに<笑>ずっと続けておりますただですねあまり自分に合ってない服のジャンだとなんかなと思うのでこんな感じです はい、こんな服がございます。監督のですね、クローゼットの中も、まず半分以上がもう高級ブランドだと思います。イオンに行けば、まあ、大体高級ブランドの再建も入っております。服を見て、あ、これ結構いいなと思ったら、もうここでですね、クリジット会員として会員登録できますので、月々2000円でこんなにお得なサービスが受けれますので、興味がある方はですね、ぜひメンバーシステム入ってみてはいかがでしょうか。というわけでですね、気になっていたかと思いますが、このダンボールなんぞやで。今回初めて監督、オンラインの高級でこちら購入 しました商品がですねストレッチステンカラーコートウィンドペンコンこちらはですね通常価格が9894円となっておりますでえ誕生日3000円と23ヶ月に1回くるポイント2000円分を使いまして、まあ、5000円割引ですえこちら4944円のコートを購入しましたホ、まあ、本当は1万円ぐらいするんですけどねこの段ボールを開封してこの動画を終わりにしたいと思いますでは開封の儀 はい、というわけでどうしたどうしたどうしたどうしたどうしたどうした嬉しいのか嬉しいのか最近はスーツを押されておりますが日常生活で着れる服もたくさんありますので高級のいいところはクーポンの併用ができますので大幅割引値引きがすごいおすすめですこちらですお元元価格なかなかするよこれ1万7990円あれこれこんなにすんの えー、それがですね、まあ、約5000円で購入できちゃいましたあしかもこのハンガーちゃんとしているこちらですねちょっと長めのコートでーすこれ結構この色使いがいいなと思って購入しましたこちら金具とかもちゃんとしっかりしてますねこ こ, こことかね今回 m f e d i ー a t e なのかな何種類かのブランドが入っておりますので、えー、高級だけしか買えないっていうわけではありません監督これね高級の次にこのブランド結構好きです お、あーいいこれいいわはいというわけで来ましたここでちゃんとここカチッって締めれるので全体はこんな感じですね、えー、これくらいの長さ丈があります、えー、かなり満足ですねこれはね長身なんで はいというわけでいかがだったでしょうか、えー、今回はですね高級のメンバーズカードシステムがすごいという動画ですはいというわけでこの動画ではですね自分が好きな映画やドラマや小説それからおすすめしたいガジェットや商品服系も動画も何本か出しておりますので興味がある方は是非チャンネル登録をして他の動画も見ていただければなと思っておりますではまた次の動画で会いましょう 今回ですねむちゃくちゃいい情報を仕入れてきましたというか今なかったね新宿西口新宿西口にリーザリーズナブルなリーズマ6つのお得ポイント2つ目年初年初が結構メインと出して高級のクレジット